大海原の舞台を精一杯踊りたいと思います。ファイアーズらしく参ります。どうぞ手拍子足拍子心拍子のほど。よろしくお願いします。よろしく ちっちゃ ずっと 時を止めたの<音楽>。波のうねりで嵐が声。海の声が大地を揺るがす。漁師の舞台に夢見る者たち。浜辺に気づくは海の幸。 この先に見えるわ。